ようこそ今回は先日公開したバップテントの二股化を試しに行った柳島キャンプ場でのデイキャンプの模様を動画にします柳島キャンプ場は神奈川県茅ヶ崎市のにある平塚海の湘南地区にあります家から近いこともあり前から気になっていたのですが今回初めて予約してみました今回のようにテントのためしりや実験の時に出入りをするのには良さそうですねまた無に出ればドローンを飛ばすのにも良さそうな感じなのでかなり期待しちゃってます やだな、バイクの底擦っちゃったの。到着です。ちょうど明日は休園日で泊まりたくいないそうなので、テントサイトは空きでした。とりあえずサクッと設営しちゃいます。今回はバックテントの。 ポル化を試すために来たののででしますがこトトサイトでは焚き火はもちろんストーブやガスコンロなどの火が一切使えないそうですなので冬キャンプはちょっと厳しいですが、ね、暖かくなったらとまりも試してみようかな。 設営完了です V ボール化の動画は前回あげたのでよかったら見てくださいねとりあえずお昼ご飯にしますここがバーベキューエリアで火を使って良いところです普段のキャンプではあまり出番がないけどご飯を炊くのによく使ってるミニ焚き火台いアリエクスプレスで買いました一応うち男性なので綺麗な焼き色がついてます とないです1テーブルごとにこの U 字工の焚き火台がありました今回はこのミニ焚き火台で炭を起こしてお餅を焼こうと思ってますチょッと時代に文化たきけを持ってきたのですがこれ火の付きはいいのですが日持ちがよくないですね炭に火が乗るまでちょっと時間かかりました周りがファミリーのグループばかりだったのでなんだか火起こしに手こすってると思われたら恥ずかしいなぁと思っちゃいました やっとのことで炭に火が入ったのでお餅を焼きますちょうど良い網がなかったので焚き火台に対してバランス良くないけど炭火で雪餅ですこれが網目になっていい感じですただ焼いたお餅を食べるのではなく 周りのファミリーやグループはちゃんとバーベキューやってるのでなんだか寂しいですが今回は食事が目的ではないのでこれで我慢ですおもちがいい具合に膨らんできましたおもちをカップに入れてガスバーナーで温ためておいたお湯を入れます蓋をして5分たてば出来上がりです カップうどんは、紅葉水産のまるちゃん、アツ牛ツ牛脂うどんです。5分経ちました。液体スープをかけます。うん、いい匂い。<笑>では、いただきます。<笑>うどんは、お菓子のあるうどんで、 焼くの牛肉も旨味がにじみ出る感じがなかなかいいですね。醤油ベースのおつやでコクがあって美味しいです。お餅にもよく合います。といます寒い時の汁物は当てはまりますね。 おやつにお餅を焼きます。で、さっきのお餅食べてたじゃん。はい、少し小さく切ってありますが、これはお団子の代わりです。 繰り返して、全体的に温めます。口に通して団子3兄弟。 みたらしだんごのタべをかけて完成です 本日の動画はここまでです前回の動画でバックテントの V ポール化を試しに来ただけですがなかなか充実しました お願いします